それでは挨拶第1部、第2部とですね、もう1時間近くですかね、お話ししましたけども、皆さん、えー、第3部までご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい。第3部の方を続けさせていただこうと思っております。えー、ここからちょっと真面目な話なんですよね。ちょっと考えていただきたいと。体制筋ですね。薬が効かない体制筋の話です。 なんで耐性菌大事だと思いますか体制筋。実はですね、これ、あの、2016年、今が4年前に報告されたものです。で、ここ、がんという病気。知ってますか皆さん、がん。で、現在、耐性菌で亡くなっている方、ここですね。今、がんで亡くなっている方が、820万人です。 で、世界の人口が、今、70億ぐらいですから、えっ、ー、と、1, 100分の1ですかね。が、え、癌で亡くなってる。ところがですね、ところがですね、薬剤耐性菌で死ぬ人が、今から二十えっ、ー、と、30年後ですね。30年後。には、えー、 一千万人。体積で亡くなる方ですからね。体積に感染する方だけじゃなくて、体積で亡くなる方が、がんよりも多くなっちゃう。というふうな問題があります。ただし、このまま何も対策をしなければ、というふうなことなので、こうならないようにしたいと。まあ、ガは、あの、もちろん、あの、亡くなるので大変なんですけども、これ、うつさないですよね。 でも、耐性菌は、移してしまうんですね。個人の問題でだけではないというのが、まあ問題、大きな問題になります。ここで少し歴史を振り返ってみましょう、はい。人類はかつて感染症に苦しめられてきましたです、ね。まず原因がよくわかんなかったです。今みたいにウイルスとか細菌とかね、わからなかったわけですね。まあ、ただただ怖い。悪魔が来たぞ、とかね。 ね、魔法、魔女、魔女の仕業かもしれんと。ね、お死神が来たぞ、みたいなね。でも徐々に、えー、わかるようになってきた。そいで、1928年ですね。今からだいたい90年、ちょっと前。もう結構、あの、つい最近ですよ、だからね。ペニシリンっていうのが手に入ったのが。あの、ペニシリンっていうですね、抗生物質です。 まあ、いわゆる先ほど言った抗菌薬なんですが、えー、これ、あの、化学合成をしたものと抗生物質っていうですね、天然物、天然物ですね、を合わせたものが抗菌薬っていうふうなことなんですけど、本当はですね。なので、抗生物質でここでしてるのは、天然の抗菌薬という意味です。天然の。天然のっていうのは、微生物が作ってます、実は。 ね、微生物が微生物を殺すってすごいですよね。で、ペニシリンっていうのは、ペニシリウムっていうカビですね。カビ。カビが作っている物質で、これを地上に用いているということです。まあ、どうやって発見されたかっていうと、アレクサンダー・フレミングっていう方が、不動球菌をこう塗ってたんですね。培地に。培地にこう塗ってたんですよ。い、え、い、ー、とね。 でそうすると、こう、全体に生えてくるはずですね。パイ全体生えてだけど、ちょっとね、あの、何日間 か, か放置して置いといたら、カビが生えちゃったそうなんですね、ここね。で、普通だったらこれね、あの、カビ生えちゃったもう実験失敗ってってから捨てちゃうんですけど、パッと見て、おっつって、カビの周りだけなんで、菌が生えてないんだってなったわけですね。 で、これするとね、やっぱりね、このカビがもしかしたら、菌を殺す武士を出してるんじゃないかとも考えたわけですね。すごいことですよね。ね。すごい大発見なんです。こうやって発見されたのがペニシリンです。で、ペニシリンね、よく聞きましたよ。はい。最初のうちはね。なので、ペニシリンによってね、この菌との、細菌たちの戦いに終止を打ったんじゃないかと。ね。 いうことなんですけど、まあ、実はそうじゃなかったんですね。実はそうじゃなかった。確かに、最初はよく聞いた。だけど、ある種の菌。グラム陽性という、まあ、こで青で書いてますけど、青い菌。グラム陰性って呼ばれるですね、ものですね。大腸菌とこのモンスター系ですね。こいつらには効かなかったんですね。なんでだと思いますか で、抗菌薬っていうのは、まあ、いわば菌にとっての毒ですよね。皆さん目の前に毒があって飲みますかね。肺炎球菌をとかですね。ね。まあ、目の前に飲み物があったんで、飲んじゃいました。そしたら死んじゃいました。みたいな感じなんですけど、大腸菌はとっても慎重なんですよね。ね。これ、これあの、 毒マーク、毒薬がついてるんや、この飲めるかいな、みたいなね。そんな感じですね。だから、あの、基本的にこれ、これ毒飲まないんですね。ところがですね、人間すごいですよね。これ改良したわけです。改良。ね。改良して、あの、ちょっとね、あの、毒じゃなさそうに見えるように、うまみ成分を配合したんですね。うまみ成分。このアミノキっていう、ね、こう、化合物があるんですけど、ね、物質ね。 普通の先っぽにでこう、ミノキっていうのをつく、つけたわけですよ。これね、あの、中学校になったら習いますからね。あの、こういう風なアミノキっていうのがですね、これ、うまみ成分ね。これをつけたらね、あの、栄養分だと思って飲んじゃったんですね。そしたらね、毒だったんです。残念ですね。ところがですね、モンスター、モンスター系ですね、こいつらはすごいっすよね。騙されなかったっすね。 どうしようかつってね。どうしたと思いますか皆さんね。こう書いちゃってますけど、答えね。答え書いてますけども。旨み成分を倍増したんですね。まあ、こんなね、旨み成分倍増したぐらいでね、そんな飲むわけあるんですね。飲んじゃった。ね。お酒を欺いて飲ましちゃったんですね。すごいね、人間。さすがやなあっていうことなんですが、 こうやってどんどんどんどんですね、薬いっぱいできてます。今、抗菌薬の種類100種類ぐらいあるんですけど。だからね、学生大変なんですよ。100種類も薬作っちゃったからね。でもね、これは医者が、医者の方からすると、もうこんだけたくさん武器があるっていうのは安心材料なんですけど、学生のうちはね、もう、できるだけ覚えたくないですよね。うん。まあ、こんないっぱい作った。もう覚えなくていいですよ、ここね。で、ここはちょっと知ってほしいんですけど、実は、 どんどんどんどんですね、毒の成分を強く強く強く強くしていったらですね、あの、実は、あの、本来効いてはいけないような菌にも効くようになっちゃったんですね。ね。本当はモンスターだけやっつけたい。だけど、モンスターだけやっつけるってことできないわけです。つまりですね、皆さん、いいですかここにですね、あの、みんな住んでますよ。ね。市民がいっぱい住んでますけど、ここにね、 ゴジラが現れましたね。皆さん大変申し訳ないんですが、ゴジラを駆除するために、今から集中砲火を行います、みたいなね。もしくはね、あの、すごい爆弾を落としますよ、みたいなね。まあ、すみません。あの、一般庶民の方も犠牲になりますけど、あの、モンスターをやっつけるためなんで、我慢してください。っていう感じなんです。それが、抗疫抗菌薬っていう薬です。 なんでこんな話、ね、小難しい話をするかっていうことなんですけど、実はこの広域抗菌薬を使うことによって、耐性菌をますます耐性にさせてしまってるっていうことなんですね。もうどんな薬も効かないような菌が出てきてしまった。と。それがちょっと問題になってますよっていうことです。だから、大事に大事に薬は使わないといけないと。うん、カルバペネムっていう、 えー、系統の薬です。これは、広域抗菌薬の一つですね。えー、じゃあ、なぜ、えっと、菌は、薬が効かなくなるのかっていうと、いくつかありますが、4つ、4つですね。4ついつも教えてます。も、ま、う、あ、このよほぼ4つでですね、解決できるというか、この4つしくらいしかないんです。で、耐性機構と言いますね。抗菌薬は菌の毒ですよね。これね、実はね、毒に、 毒から毒じゃないものにするやつがいいんですね。すごいね。あと、ね、毒が効かない体になるやつもいいですし、ね、僕もあんまり飲めないんですけど、いやいやいや、もう毒ですから、飲まないですよ。そんな、飲まない、飲まないっつって。飲まないね。おちょぼ口になってね。もしくは、まあ、もし飲んじゃったらどうやったら、飲んじゃったら。もし、万が一ここに毒があって、まあ、あー、ああ、疲れた。ああ、これ毒やんかっつったら、どうします皆さん。 そうね。うね。下から出るの持たないですよね。はい。ね。出しますね。出す。こういうことをやってるんですね。じゃあ、まあ、ど, どうやってこうやってね、あの、ど ん, どんどん強く放っていくんですかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、2種類あります。2種類あります。そのうちですね、1個ものすごく怖いんですけど、1つ目紹介しますね。まずですね、頑張って強くなるやつがですね。まあ、これしゃーないです。しゃーないです。 あの、薬をこうずっとやり続けるとですね、徐々に徐々に強くなっていくるんですね。つまり、まあ、あの、お酒にこう強くなる人いますけど、どんどん徐々に強くなるタイプ。もしくは、えっと、最初は、あの、みんなに喧嘩に負けていたけど、みたいな、鍛えて強くなりましたね。まあ、それを頑張った、頑張った、頑張ったでしょうですね。まあ、し、もうしゃあないな、みたいな感じですけど。ところが、ちょっとそれよりも恐ろしいのがですね、皆さんね、あの、ロールプレインゲームあの、ね、ポケモンとかな、そういうのね、 ゲームをしたことありますかそういうのでね、いきなりね、あの、秘密道具、アイテム、ね。あの、なんとかを拾いましただったらっつって、強くなることないですか金もそうなんですよ、実は。ね。金もね、秘密道具っていうのがあるんですよ。アイテムっていうのはね。そこら辺にね、あの、落ちてるね、アイテムを拾うんですね。 だったらーつって強くなる。これが怖い。急に強くなる。のび太くんがジャイアン、ジャイアンになるみたいな感じですね。やっちゃらーつって。ね。恐ろしいですね。これが今問題となってます。さらにですね、問題なのは、このアイテムね、普通はも、伸びたくんなんかね、こう渡さないじゃないですかね。人にね、渡さない。まあ渡すこともあるかもしれないけど。このアイテムね、こう自分で持ってるね。 渡さないね。渡すと無くなっちゃう。ところ、このアイテムね。お、おいいよいいよ、つって。複製するか、コピー、コピーしコピーしコピーしちゃうか、つってお。お、いいよいいよ、このアイテム、コピー、コピーしちゃうっつって。コピー、ピッ。渡す。ほら。渡しちゃった。こっちも強くなっちゃったよ。どうするもう。ね。うわ、どこ、仲間じゃないじゃん、みたいなね。まあ、ちょっと親、親、戚みたいなね。親戚のおっちゃんみたいな感じですけど。これ酔っ払いの親戚のおっちゃんみたいな人に、 しゃないなもうコピーしてあげますよ。ですね。この親戚のおっちゃんも強くなったわけですね。大腸筋とか肺炎関筋っていうね、この、お仲間ちゃんたちが、このアイテムでどんどんどん強くなっちゃうわけですよ。もう大変だと思いませんかうん。それほど思わない。でも思ってください。ね。大変なんですよ。で、最後にね。超、超、超、超、超、超, 超、超難問を出しますから。 超なもんです。これ、あの、本当に、もう、本気のガチの大学生の、ね、大学生が勉強する内容なんで、超難しいんで、うん、後からですね、噛み締めてください。はい、しっかり。いいですか覚悟はいいでしょうかはい。よろし い, いようですね。はい。えー、まず漢字が難しいですね。カルバペネム体制、腸内細菌か、細菌とかりますね。 CRE、感染症って言うんです。これ、感染症法という法律に書かれています。まあ、5類っていうことなので、まあ、それほど、あの、めちゃめちゃやばいわけじゃないんですけど、一番やばいのは、あの、ペストとかね、あれ1類ですね。あと、今、COVID-19 は、指定感染症で2類相当というものですね。だから、かなり高いレベルです。なんか5類は、まあ、 まあ、しょぼいって言ったらなんですけど、まあ、そこまで、あの、めちゃめちゃではないんですけど、今から問題になります。えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、薬に対する、え性、ー、体制を持ってますということなんですが、これ簡単に言うと、先ほどね、MIC レベルが2を超えてますと。振り切れてます。ということです。ですか薬が効かないということです。うわ、最強のカルバペネムでも MIC が振り切れた。先ほど、抗疫抗菌薬でカルバペネムっていうのを紹介しましたけど、 それの、えー、MIC ですね。これが効かないということです。ね。ね、どれくらい多いのかっていうとね、あの、全部の、その、大腸菌の中の、まあ、たかだか 1% ぐらいなんですね。ねうん、全少ないじゃん。なん減ってるし、みたいな。ね。ところがどっこいです、なんですね。これ。はい、ところがどっこい。 あの、隠れた体積ね。ドローンってね。隠れた体積にはんですね。これを、ステルスと言いますね。これがね、超難しいんですよ。まず、ここの軸見てください。こっちがね、こっち側をよく見ましょうかね。感受性、薬が効く、MIC レベルが低い、耐性、MIC レベルが高いと言いますね。それから、ここ、カルバペネマーゼなし、カルバペネマーゼありと。 まあ、要は、アイテムを持ってない菌と、持ってる菌がいますよっていうことですね。で、持ってないやつっていうのは、ま、ただの感受性。よく、ま、薬が効く菌ですよね。カルバペレマーゼ、アイテムを持ってないから薬が効きます。当たり前ですね。それから、アイテムを持ってると、耐性になりますよ。ね。これもわかりますね。で、 えー、カルバペネマーゼを持っていないのはノン CPE。持ってるのは CPE と言います。耐性のものを CRE と言います。という。まあ、ここは、ま、置いといて、いいですかこれわかりますよね。ここまでわかりますかね。カルバペネマーゼ持ってないから薬が効きますよ。カルバペネマーゼアイテム持ってるから薬が効きませんよ。これわかりやすいですよね。こっからです。わかりにくいのはですね。 一つは、アイテムを持っていない体性菌がいますということです、まあ。アイテムを持っていない体性菌、さっき、まあ、鍛えて強くなるっていうのを言いましたけど、まあそれも一つですね。えー、アイテムを持ってないんだけど、強いやつがですね。薬効かないやつが。ね。これ問題だと思いますか実はこれね、そこまで強い体制ではない。弱い体制。なんで、そんな問題じゃないです。実はですね、 くす、あの、アイテムを持ってるくせに、見かけ状ですね、見かけ状。これね、あの、検査。検査をしたときに、すり抜けるってことです。本当は強いくせに、見かけ状を MIC が低く見えるってことです。アイテムを持ってるくせに、感受性のこれを捨てる姿と言います。まあ、どういうことかというと、アイテムを持ってやる、持ってるやついますね。 体制検査しますね。はい。ピンポン、ピンポン、ピンポーンってなって、おいおいおいおい、そこの君、MIC 振り切れてますよ。ね。ちょっと身体検査しますよ。はいはい。ほら、持ってるんじゃないですか、君。ね、持ってたね、もう。没収よっ、つって。まあ、募集はできないんですけど。ね。逮捕。ですね。逮捕。ね。ですかところがですね、これ持ってる。持ってるね。持ってる。持ってるんだけど、 んふふんふんつってね。MIC、ピンポンピンポンならなかったんですよね。ピンポンピンポンならない。あら ?MIC 量低いね。もうなんか怪しいけどないつ、怪しいけど、まあでもまあ、いくかもしゃあないな。持ち物検査しない。どこかっつったら、周りにね、売りさばいてね、増えやがってみたいな感じなんですね。これが今問題になってますね。 で、すごく難しい話しました。なので、えっ、ー、と、見かけ上って言いましたけど、実際これ体の中で感染症を起こして、えー、病気を起こすと、実は薬が非常に効きにくいというものです。検査では、えす、ー、り抜けると。で、えっ、ー、と、今日本では実はそんな多くはないんですけども、これからですね、大きなイベントを迎えてますね。 2021年、2020ができなかったんで、2020になりましたけど、海外からこういう感染症が結構入ってくるかもしれないということですね。まあ、かもですね。絶対入ってくるわけじゃないですけど、やっぱり我々かなり注意しておかなければいけないということもありますし、やっぱり皆さんにもこういうことを知っておいてほしいということがあって活動をしています。ですね。あの、私、草野球理論っていうのを使ってるんですけどね。 あの、やっぱり、あの、専門家がですね、要はその、プロ野球の選手が強くなるためには、草野球の部分が強くなるとですね、どんどんどんどんレベルアップするんですよ。ね、皆さんのことを草野球って言って申し訳ないんですけど、要は、えっと、私が皆さんに教えることによって、え皆さんの知識が上がるとですね、専門家の知識もどんどんどん上がっていくということになります。つながりますので、だからこういうアウトリーチ、活動を続けているというところがあります。 なので、持ち込まれるのは今コロナが非常に問題となってますけども、持ち込まれるのは実はコロナだけではなくて体制菌にも我々は目を光らせてますよっていうことです。なので、ニュースでもし体制菌のお話が出てきましたら、ぜひ気に留めておいてほしいなというふうに思います。ということで、第3部の方を終了いたします。一旦ここでまた、あの、切ってですね、引き続きご覧いただければと思います。 最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。1、はい、部、2部、3部、いかがだったでしょうかね。はい、最後のおまけですね。おまけでございます。あの、答えるっていうものです。まあ、要はクイズなんですけどね。で、全部で10問あります。時間内に正解した体には、ポイントを申請いたします。ポイントね。あの、ポイントもらっても何も商品がございませんので、ご了承ください。えー、っと、ポイント。 心底。ということで、これ練習問題ですね。どういうふうに進むか。ね、練習問題。私は誰でしょうはい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10! ということで、ね、返球企業です。っていう感じで進みますから。これ練習ですからね。ね。あの、兄弟で、 あの、早押し大会でもしてですね、仲良く喧嘩してください。あすみません、喧嘩はしちゃいけないですね。仲良く、ね、お勉強しましょうね。ちなみに、あの、今回勉強してない、あの、最近バイキンズも出てきます。ごめんなさい。あの、まあ、あの、遊びですからね。あの、そこまで真剣にならなくてもいいですから。遊びですからね。ということで、あの、1問目から4問目いきますね。 えー、っと、2秒で答えたら4ポイント。5秒を2ポイント。10秒1ポイント。さっきみたいに秒数数えます。はい。私は誰でしょう ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ということで、大腸筋ですね。これね。何回も出てきますね。腸の中に、大腸の中に住んでるから大腸筋ですね。まあ、大きくないですよ。大、大きな、 金じゃなくて、大きな腸の金。大腸金ですね。はい。で、あの、この中でベロドクソっていうのを出すと、えぇ、ー、大ご五なるとかね。えぇ、のですね。はい。まあ、さっさと先に進みましょう。はい、第2問。私は誰でしょう一二三四五六七八九十はい。モンスター系代表力の金ですね。 まあ、レアキャラなんですね。あの、健康な人にはかからないんですけども、ね。健康な人にはかからないんですけど、免疫が落ちた人なんかに効くと、この、取り付いて感染を起こしますということですね。緑の筋、モンスター系、覚えてください。次、行きます。私は誰でしょう ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、 10! はい。これもね、わかりますね。水曜下痢ですね。これ、ビブリオこれらですね。ビブリオこれら。はい。第4問いきますよ。はい。私は誰でしょうはい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで、これ出てこなかったからね。わかんないんですけど、まあ1じゃないですよね。はい。クリクリしてますよね。 クリクリしてる。クリプトコッカス。はい。これね、鳩の糞です。鳩の中にはいないんです。鳩の糞が大好きなんですね。鳩の糞に集まってくるんですね。で、そこで増えてくる。で、そこから吸い込んだ後、肺に感染して、肺から頭に飛んでくのが厄介なんですね。クリプトコッカス、ネオハマンスですね。これ、あの、この名前知ったらね、あの、みんな、あの、お医者さんびっくりしますよ。 クリプトコックスにオルマンスしてんのって言ってね。どこでそんな覚えたのっつって。ね。バイキンツです。つって。バイキンツって何みたいな感じですけどね。まあそれ置いといて。はい。こっからですね。点数上がりますね。2秒以内10ポイント、5秒以内5ポイント、10秒以内2ポイントです。いいですかはい。シンキングのボスキャラキャラクター名はどれでしょう ?1。 三、四、五、六、七、八、九、十ということで、これは、ごめんなさい。これは、国史追いです、海賊王です。すみません、答えが出てませんでした。国史追いです、海賊王ですね。はい。次。バイキンガム宮殿のプリンス。キャラクター名はどれでしょう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! ということで。これは、えー、C のモラクセラ・カタラーリス兄弟と、ね。モラクセラ・カタラーリスっていう金のキャラです。ここも出てきてませんけどね。次。元軍人でバイキンガム宮殿の事 キャラクター名はどれでしょうはい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ね、B と C が違うのでね、レジオネラ、ジーヤと言います。これは、えー、温泉なんかで観戦することが多いですね。 えヒ、ー、メネス染色っていう特殊な染色法ですね。だから姫、ね、ヒメ、ネ、ですね。お姫様の執事ということ で, ですね。レジオネラ、ジーアというね。元軍人っていうのは、レジオンっていうのが元軍人のことを、えー、示しますね。元巨人軍じゃないですよ。元軍人ですね。はい。第8問。 メックエイ伝子を持っているぞ、この最近は。何かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そう。そうですね。もうこれやりますね。そうそう。USA じゃなくて、MSSA でもなくて、MRSA ね。はい。MRSA ですね。 これ知ってると結構かっこいいよね。MRC ね。メックエ進化ね。メックエ遺伝子持ってるね。MRC、はい。あの、隣でちょっと音が聞こえますけども、気にしないでください。はい、いよいよあと2問です。ね。すごいポイントですね。20ポイント、10ポイント、1ポイントね。ね、兄弟喧嘩しないようにね、くれぐれもね。うん。<笑>いいですかいきますよ。第9問。 血性の下痢を起こす危険な毒素を出しているところ。キャラクター名はどれかなキャラクター名ですからね。ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ね。あの、顎出し。あの、長崎有名なんです、顎出しでね。あの、飛び魚のね、出しね。顎出しではないですね。顎出てませんからね。顎 出,、ね、出てませんからね。カツオも出てませんよね。 ベロを出してますね。ベロ出しね。A が正解ですね。はい。はい。もう、いよいよ、寂しいお別れのお時間でございますけども、ついに最後の問題。2秒以内50ポイント。5秒以内20ポイント。10秒以内10ポイントで。もう大々大々大々 大, 大, 大, 大, 大逆転のチャンスでございますね。大々大々 大, 大, 大, 大逆転。ね。いいですか、格好は。 ね。火曜制っていう話ですね。いきますよ。いいですかはい。武踏派。イ振りをこれナの得意技はどれかなはい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということでね。まあ、切ってもいないし、パンチもしないし、蹴り入れてるんでね。まあ、当然、水曜蹴りということになりますね。 はい。ということで、皆さん何点取りましたかおー、全問正解。2秒以内に正解した。すごいね。あ、あら。2問外しちゃった。どれどれ外したああ、なんかもうあれ難しいから。ね。クリクリは難しいね。あれクリクリは難しいね。あれね。うん。ああ、顎出しにしちゃった。顎出しにしちゃったね。ああ、顎出しね。もう顎、顎じゃなくてベロですからね。ベロですからね。うん。これね。 一人でね、やってんですよ。一人芝居をね。はい。これね、何人ぐらい見るんでしょうね。これで3人ぐらいしか見なかったらちょっと寂しいんですけど、まあ、それはそれでいいですかね。こういう恥ずかしい姿をね。まあ、あんまり大勢の人に見せるべきではないのかもしれませんね。ということで、皆さん、ありがとうございました。来年はぜひ、対面でやりたいですね。それでは、さようなら。